YouTube をご覧の皆様うがみやぶろ YouTuber の要秀人です今日もこちら鹿児島県沖永良部島からお送りしております今日の動画ではですね大みそかに、えー、千奈町の商店街そして和泊町の商店街をドライブしてきましたのでその動画をお届けしたいと思いますこの動画を見て懐かしんでもらうもよしあの店なくなったんやーって悲しんでもらうもよしそして旅行前の予習に使っていただくもよし それではご覧くださいどうぞはいこちらチナのバイパスから降りてきたところです t マートとか奄美丸があるところに降りてきますここからチナの商店街に向けて走って言ってます はい、釣り基地を越えて南国石油がありますここを右に曲がればフローラルホテルだったりちな漁港に降りるところですね。 はい、パラダイスインがありバス企業団があり居酒屋一揆とかもありますそして見えてきたのは千那町役場でございますアミカなんかもありますねここを超えるとだんだんお店が多くなる志那の商店街になります 右側に仕出しの家ミーヤがありましてそして左側にはミーヤストアが見えてきましたそして主婦の店花水木こちらカフェも横にあります素敵なカフェなんで行ってみてくださいこの信号の横にある茶色いおしゃれな建物が アナザーワンダンススクールですね。島のおしゃれなキッズたちが一生懸命練習しております。<音楽>信号を超えると。 JA 奄美千奈事業本部がありますいつもお世話になっておりますはいこの左側は松本屋さんですねセントラルスポーツとカフェ台風も並んでおりますそして安田印刷さんですこの辺りに来たらたくさん飲食店が並んでおります 焼肉ジュージュだったりラウンジ0だったり一石二鳥だったりキュアゴールドだったり天一だったり美味しいお店がたくさん見つかりますよサマそしてシステムラボさん 観光そしてここを左に曲がると A コープが見えてきました。 はい次は和泊町に入りました出村精肉店のところからはい、こちら a コー和は泊まり店ですねこの右側に写してないんですけども新しい和こがあります はいパチンコ屋さんですねそして西ムタワドマリ店見えてきましたドラッグストア森めちゃくちゃ利用しておりますこの先右に曲がるとタラソだったりログインタラソだったりいろいろあります 左側には沖の選ぶ警察署ですソフトバンクショップです この辺から店が増えてきますね右がアクルですねそしてライライそしてアマシンがあったりカギンがあったりそして唯一24時間空いてるリックマート そして今回は役場の方に曲がっていきますはいこれが和泊町役場ですね綺麗に建て替えまして豪華な役場になりました役場の向かいには沖の商店 はいこちらグストですイタリアンのお店ですねそしてその右側がディスカウント山口そしてこちら酒アスカです僕もよく利用するんですけどね旅行者でも移住者でもお一人様でも入りやすい店になってるんで是非ご利用ください混ぜそば中心なんですけどまあ普通に居酒屋だったりランチもやってます A. U. を過ぎて、山田海運。そして、J. A. は止まり事業本部ですね。このドクロは気にしないでくださいね。カップルが歩いてたんで、一応隠しました。 こちらティーダーですお土産に迷ったらこちらに来たら見つかるでしょう たまり文具店ですねそしてこの橋を渡ると南洲神社が見えてきましたそれではこのドライブも南洲神社でお別れしたいと思いますありがとうございましたはい皆様いかがだったでしょうか楽しんでいただけましたか このチャンネルでは牛のことを中心に発信しているんですけども沖の選ぶ島のあれやこれやも発信していきますのでよければ皆様チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたしますそれではまた会いましょうさようならこちらドラッグストア森の横の道を入っていったところにありますタラソの風です人も少なくてすごく見晴らしがいいので おすすめです。